表紙・タイトル d e ジー e と EPUB3.1 アクセサブルな教科書の普及に向けて川村宏国際 d e ジーコンソーシアム理事 hkawa.atdo.jp スライド1アクセサビリティ最高それぞれのアクセサビリティ最適化とユニバーサルデザイン Z8071 企画におけるアクセサビリティ配慮のための指針 ISO IEC ガイド71の改定2014を反映 http://www.jisc.go.jp// のブラックユーモアスライドに JISZ8071 企画におけるアクセサビリティ配慮のための指針の変更点 A 対象となる人を高齢者及び障害のある人々から日常生活に何らかの不便さを感じているより多くの人々に拡大し企画のタイトルを高齢者及び障害のある人々のための指針から企画におけるアクセサビリティ配慮のための指針に変更 B 国連障害者権利条約とユニバーサルデザインに言及し、用語としてのユニバーサルデザインの定義を追加。C. 各種企画の作成者がさまざまな使用状況における多様なユーザーのアクセサビリティニーズを特定できるようにアクセサビリティ到達目標を設定。D. 人間の能力と特性を説明するために ICF コード 世界保健機関の国際生活機能分類を使用。E。企画でアクセサビリティニーズ及び設計配慮点を考慮するための方策を追加。スライド 3:EPUB3.1 とアクセサブル出版戦略 EPUB3.1 の新戦略、ポータブルいつでも、どこでも、誰でもな Web 出版。 コンテンツ認証を基礎にしたニーズとのマッチングの向上ディスカバリーメタデータアクセサビリティに WCAG2.0 を活用アクセサビリティ基準と実装方法を分離制作ツール及び閲覧システムの AA 達成を必須としたアクセサビリティ認証アクセサブルな電子出版のエコシステム持続的な生態系の構築戦略 W3C と IDPF の統合 EPUB の次期バージョンは W3C 勧告になるアクセサビリティ開発の大統合 Web プラス出版プラス放送を加速認証プロセスの統合の可能性作られた DRM 新法の見直しの契機スライド 4EPUB3.1 番教科書教材のメリット アクセサビリティを確保した国際標準規格である利点を生かして、すでに述べたことに加えて、教育のアクセスに関わる、マラケシュ条約プラス SDG プラス CRPD の連携効果が途上国で顕著になる、誰にでもアクセサブルで分かりやすいインクルーシブ教育教材のグローバルな需要が大きい、アクセサブルな e ラーニング。 インヘルストーを通じたアクセサブルで分かりやすい知識普及チャンネルとの統合の可能性デイジー教科書の実績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 を技術的に大統合をしていくその展望がこれで開けてきたのかなというふうに思います。でここではもう一つのプレイヤーとして I T U という存在があります。国際電気通信連合ですね。そこが放送の規格を決めていますので、うん、まあ、I T U も含めたですね、あの大きなあの大統合に発展できればいいなというふうに思います。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 ちょうどボルトテキストトのようです、ねえー、ボルトグラフィックスとかあのボルト、えー、動画とかですね、えー、その言葉で表現されていることが、えー、動きにするとこうなる図示するとこうなるという補助的な、えー、分かりやすくするための表現といったものも、えー、これからは大きな流れの中で、えー、含めていくます。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 声を一つにしてこのアクセシビリティプラットフォームを普及しようという大きな力になることもできるそのことによってユニバーサルデザインのベクトルを加速することができるというあの大きなメリットが出てくるのではないかというふうに思いますでそれらに沿って認証をするというのは非常に複雑なプロセスになりますし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 いいうふうふに思います。それが、えー、DRM に対するいい意味でのインパクトあるいは DRM の見直しということがこれから W3C と IDPF が統合して先ほどの大統合ができて、えー、DRM がなければですねこんなことができるんだということがあの、まあ、みんなが、えー、よりよく使えるモデルを知ることによって そういう議論が展開できるのではないかといとうう思っていますで。そうしますとじゃあ EPUB3.1 版の教科書教材というものが出てくるんだろうという期待につながるわけですで先日1月10日に文部科学省が、えー、文部科学省の教科書に関わる委託研究を受けている団体の報告会というものをあの開催しました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 教材というのをデジタル教科書として出すことが予想されるその時にこの 3.1 で明らかにされているアクセシビリティというのはどの程度実装されるんですかというふうに聞きました結論は教科書会社の教科書協会の担当の方お一人が回答しそれをフォローする形で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 授業の中ででこれでついていいててけるい、るとう体験を持っているんですね。で特に国語みたいに何ページにもわたって単元ごとにですね例えば「ゴンギツネ」だったら「さあゴンが悲しく思ったところはどこですか?」ってい う, 言うわけですね。と何ページにもわたって飛ばしたりですねあの頭出ししたりしてあの読まなきゃいけない。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 それをディスカバリーという言い方で定義をしています。まあ、発見という訳す、訳し方があると思いますが、発見だとちょっと違うの<笑>、まあなと。自分のニーズにちょうどあったものを見つけやすくしなさいということがディスカバリーでその次がアクセシビリティで、アクセシビリティは細かく分けて、ちょうど Web のア ク, セスアクセシビリティのコンテンツのガイドラインになるのと同じです。 小畜米 A から AAAA AA までですね、ランクにかけてアクセシビリティについてちゃんとメタデータで記述しなさい。<笑>そしてあの、えー、最後にオプティマイズというカテゴリーがあるよということを明らかにしています。でそれはですね、具体例として挙がっているのは、えー、録音図書です。録音図書でヘディングだけ、例えば、目次。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 ものとして合格です、す。いいうふうふにしています、うんえー、そういう意味であの、まあ、私はあのガイドをしているわけですけれどもぜひですねいろんなユースケースがうまくそのはまるように、まあ、オプティマイズドを入れたことによってできているなというふうに思いましたので、えー、ぜひ EPUB3.1、えー、そのものを皆さん読んでいきたい。 読んでいただきたいという風に思います。で、えー、これをですね。国際的に普及を加速する仕組みとして、ワイポのマラケッシュ条約があります。マラケッシュ条約は今もう発行しましたので、えー、ワイコンはですね、えー、いろんな国にですね。あのー、韓国とかオーストラリアとかはお金を出して途上国にえマラケッシュ条約。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 でデイジー教科書の実績については、これからあの、えー、いろんなあのスピーカーの方があの紹介してくださいますので、えー、そちらに譲りたいと思いますが、次の一歩として、最後にまとめますと、デイジーで何が実績かというと、やっぱり企画というものがあると、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 著作権法改正の運動がずっとテキスト及び必要な画像も含む著作権法の無許諾のアクセスブルなものに変換することを認めろという人権としての運動が行われたわけです。それを主導されたのはここにいらっしゃる井上さんが。 障害者放送協議会の著作権委員会の委員長としてされましたので立法の経過はつぶさに井上さんご存知ですし私は井上さんの前の著作権委員会の委員長で昔 の, その2000年の著作権を改正の時の立法経過を熟知しておりますで井上さんあとまた著作権委員会の委員長を受け継いでおりますのであの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 じゃあ次の一歩としてですね、これからマラケシ条約批准というあの次の一歩がありますので、それの中で EPUB3.1 が可能なユースケースというものをきちんと盛り込んでですね、新しい著作 権, 著あの著作権法をあの、改正点をちゃんと洗い出していくという活動と、3.1 を実装していく活動を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 障害を持つ人々の権利として、その知識のアクセスを保証できるような著作権を改正をし、同時に実装を進めるという、国際的な連携をしていけたらというふうに思っています。